これからリムに行きたいと思いますすごーい遅刻せずに来たやめて遅刻せずに来たそうちゃんがやめていつもしてるみたいなしてるこんにちはこんにちは R3 フィットネストレーナーのジュッタです が、すしませんでした。<笑>どうぞ、お願いします。<笑>では、今からストレッチをしていきます。その後、はいえー、思いっきり、思いっきり。追い込んでいきたいと思います。イエーイ。イーイすごい。一週間でこんなに増えるの。<笑><笑> 行きます。すごい。行きます。ストレッチが終わりました。はい、足トレ行きます。足トレやっていきます。大嫌い。大, 嫌 い, 大嫌い。嫌いなもの。をおちゃにやらせます。いきます。さ、はあ、い、結構後ろ。ーろしく、そして、戻す。逆。はい、バックランですね。こーぐらい、柔道と腰。はい、こ、は、れ、い、アップで。二十回。大、はい、嫌い。<笑> はい、そうそ う, そうはい一歩後ろはい下に戻して戻してはい逆にそうそ う, そうで少し膝曲げた状態、はい、で前傾してい、はい OK? そのままぶれずに膝もまっすぐね、はい、落としていきますはい手かかとを使って ととととととととおお尻尻をを上げる、はい、主にこのお尻、ね、お尻を使っっってていいきますはい、ずーでかかかかとでで落落落し回ももお尻ちぎれちゃう<笑><笑> お尻効いてる聞いて る, 聞いてる最高最高最 高, 最 高, 最高、はい、いくよ、はい、シャワちゃんはいええ、えー、えー、足トレお疲れ様ですお疲れ様です足トレ好きになりましたかお疲です チチャンネルのチャンンネネルルの登録してくれたで次は胸トレで結構インクラインで、ね、上部とかを鍛えていきますでやっぱ上部を鍛えた方がそうですね見た目もね正確になってで、まあ、フラットフラットをやりすぎるとるっ、ね、やっぱねおっぱいっぽくなっちゃうんだよ ね, ねそうそうそうだからうんやっぱまずバランスだと思うんですよ行く よ, よっしょっ はい。 そそそそうそうそうそ う, そ う, そういいいいいいねいいねいい ね, いいね<笑> 3ーまず3 回, まず3回だよ6ーよ し, 行こうーーよーし OK 頑張った<笑> チョッパー激鎮おいいねいいね良いねよいじゃ水ーブ補給をします気に入っとるああ 次, 何キロえ次何キロですか次何キロですか あ, あ40キロに落としますお5キロ落とします いで8回ですね、い、激チョッパー、激チン、<笑>大好きじゃん、しないでくださいね。<笑>うーわス キチッキチませギスモセケモリストオン変身します<笑>はい今の変身ポーズでこの二の腕大変痛めました もうちょっと下げて。<笑><音><音声><音声> 下げてよ<笑><笑> 待って の今から、うん、背中背中をやっていくんですけど、まあ今あの転水転水をやったんですよね。 だから次はワンハンドうんワンハンドいやちょっとどうしようかな な, な何がですか何がした<音声>以上ですありがとうございました、えー レじゃあ純太、はい、君にテク、はい、ショップの変身ポーズを、はい、やっていただいて今日は終わりにしたいと思います、はい、じゃあそれをお願いしますドキスマス 獣の刃激ピン ク, ピンク皆さん R3 フィットレスよろしくお願いしますよろしくお願いしますがんばろう